結構 い, いい感じ。<笑>こ はい手 て, ってちょっとこ れ, これですかいかと出にくい口をそうキュッとこう閉めちゃうやりやすいでそ う, そうさっきと同じだねトントントントンってこうやればうまくできるよどういうこと このボコボコボコってこの鉄の玉が。うんうんうん、あうおー<笑>おーすごいいあ失敗した はい、い, い。大丈夫です。取り出して大丈夫で。取って大丈夫ですうん。手でつまんでも取り出した、ね、つまんでも取り出して。自弱自弱きた き, きた磁石磁石。もうちょっとこうスラグをゴリゴリやって、きれいに黒控えする分、ものだけを、玉子でできてない。できてる。これが、えー、これが、これが純鉄。そう。ゴリゴリ新聞濡れる、まあ、そうだ、新聞。 丁寧にやるとね、このぐらい汚れますよって、はい。せーの、行くよ。せーの。あそんなでもないな。<笑>はい。どんくらい汚れるこんな。んだね、このぐらいだよね。めちゃくちゃ汚れます。うん、はい。